はい、えー、こんにちは。黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。ドラムでなんかイントロやってよう、8小節か4小節ぐらいとか、適当にやってよう、わかるところで入るからさ、みたいな感じの、えー、言われ方をすることがよくあります。とりあえずドラムでインテンポ出してよ、みたいな感じで、ね、よく言われることがあります。えー、まあ、ある程度早いテンポっていうことが、ミディアムテンポ以上っていうところがまあ、限定でちょっと今日は考えていきたいと思いますが、えー、まあ定番のフレーズをまず見てみましょう。これブレーキーの他の僕動画でもやってますけど、 タルラルルルルっていう、あの、ブレーキのテーマをやるときに使えます。ブレーキはドラムソロをひとしきりやったらメロディに帰ってくることをするのに合図でこれを叩くことがすごく多いです。最後の方でた、あの、ピアノを弾いてたベニーグリーンにも、えー、教えてもらったんだけど、このフレーズを叩くとこの曲もテーマが始まるっても決まってて、あの、突然始まるからもうパってこうパブロフの犬みたいに反応しなきゃいけないんだよみたいなことは言ってました。あとね、えー、もう一個言ってたのは。 バデン、タッタラーって突然バストロが指ン部で鳴り始めたらもうあの曲名を言ってなくても「アロングケンベティ」が始まるっ て, ってそういうのがねバンドにいっぱいあってねなんかあのー。 ブレーキが全体を見ながらパッてドラムでイントロ出して曲が始まるってことがすごく多いんですってもちろんそういう曲は譜面も配られてないしみたいな感じね。というわけでこれが1個目ねでこれも、えー、今からやるアート・テイラーも、えー、トニーのフォアにしてもこれも3つとも全部そうなんですけど絶対に頭を叩いてるんですねで裏からあんまり入らない。裏から入ってしまうと みんなががるる可能性があるでしょそこが表っ て, て感じちゃうこともあるわけだしまあそれを意図的にやってるのが要はフィリーのフォアになるわけなんですが要はこう。 裏から入ってるのでこれ頭みたいに聞かせておいて実はそうじゃなかったよみたいなでもあれはもうメロディーそのまま弾いてるのでそれはそれでいいと思うんですけど基本的には必ず頭から入ってます頭から入ったまた裏から表裏から裏へ裏から裏へ裏から裏 へ, 裏から裏へ表へっていう風な形でしっかり繋がっていますなので一番最初 えー、最初必ず頭から入ってあとは裏から上ってずっとつなげ裏から表裏からあ裏へっていうふうな形でつなげていくとすごく流暢な感じがしますねなのでやっぱ裏から始めてしまうとバンドでパンって入った時に頭が揃わないことがやっぱあるのでまあもちろんそれもいいとしてよしとしてやってもいいんですけど基本的に僕気をつけてるのは「えー、ドラムイントロね」って言われたら必ず頭をクラッシュでたくかフレーズを頭で「タードン」っていうところから始めたりします。 でアートテイラーもキャンディーのやつこれブラシでやってるんですけど 1, 2, 3, こうですね「ワン・ツー・スリー・ホこれで始めるとちょっと危険ちょっとだけ危険なので最初に「で始めてる。 えそうすると表から始まってえっ、ー、とドタタドタ表でここだけそのフレーズ的には裏から表いってる感じなんだけど最初にドンを踏んでるから頭がよくわかるで裏から裏へ裏から裏へ裏から裏へ裏から裏 へ, 裏か ら, 裏, へ裏から表裏から頭へっていう形になってますねなのでものすごくこう最初だけは必ず表叩いてるって感じねでこれあの えー、とブレーキの時もそうなんですけどこれ、えー、とカール・アレンに聞いたら左からでやってたって真横で何回も見たけど左からやってたって言って、ね、僕の理論的には僕左右右、ね、こうやっていくかなみたいな感じ裏からか右から右に行くんじゃないかなと思ったんだけどなんか左から左でやってたよって言ってましたね。でこれももも多分アーーートトテーラーもこれも僕だだったたストロークでただ 音色感く限りでは多分オルタネートだから左からみたいな感じなんじゃないかなとは思ってはいますなので、ね、簡単に叩くんだったら左右右左右右左で叩いていくといいかなと思いますで表に入ってみたいなでここはわざと「たトと「やることによってちょっとこうタメが利くみたいな感じのフレーズですねこれはまた別に「タトとって読み替えちゃっても全然いいかなと思いますということでこれもよくできてますね はいそれでは最後トニーの、えー、とフォアですね「フォアのモア」のフォアでやってるイントロですがこれめちゃくちゃ、えー、とまあ「ターンターンターンターンタツタトゥン」と。 こ, かっこいいんで「すよねでシャンシャン」っていうの「シャンシャンタララタララっていうこれもター「ターンタンカッカ」表表裏裏スタン表裏裏で表からタカタタカタタカタどんどん裏裏で抜けてシャンシャンこれも表表だけどここ二拍表でシンコペーションしてるってことですよね。なのでやっぱ表からフレーズが入ってジャズフレーズ満載表と裏を行ったり来たりするっていう形が、えー、イントロではよく使えます。 ということで、えー、これがイントロの作り方でございましたなのでちょっといろいろコピーしてもらうといろいろ分かるともちろん裏から入ってるドラムソロもあると思うんですけど比較的有名なドラムイントロっていうのは基本的に表から入ってますよっていうのが、えーまあ、僕のいろいろコピーしてきた中の見解なんですけど。 やっぱりこれみんな気を使ってるんだなら表が分かるようにしてから裏からどんどん繋いでいくっていうのをそうすると基本的にロストすることがないね。なのでやっぱりドラムイントロでパンって入ってみんなが入ってこれなかったら自分も恥ずかしいし嫌じゃないですか。なので表からちゃんと入ってるだけどジャズフレーズをしっかり使って要はタドンとかタタタドンとか僕がやってるタームってやつはタタタタドンとかタドタドンタドタドンサカタトタドタドタト タ, タ, タドタドンとかね、えー、タドドン。 タドン、タドン、タトトン、タタタタタトンみたいな感じで全部あのタームって言われるやつは基本的に D 以外は全部表なんでこれ表から足の裏で抜けていくやつなのでこの辺をうまく使って作っていけばうまくいくんではないかなと思いますなので、えー、ぜひ自分でも作ってみてください、えー、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました